to do apt install C ・マトリックスとタイプ C ・マトリックス名前だけでわかりますよねいろいろパラメーターがあるんですが違いが微妙なので興味があればマン・ man, C ・マトリックスをご覧ください削除するには to do apt remove C ・マトリックスとタイプします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 終了するには Q をタイプします。終わったら、sudo apt remove n invaders で削除。ゲームをいくつか紹介しましょう。sudo apt install Pac-Man for console とタイプ。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 昔はワクワクしたのに。12? ミニプロプロマックスなんじゃそれいっそう、ハイパーエクストリームウルトラメガブリリアントも作ればいいのに。買わないけど。ではまた次回。